うわすげえ、うわすげえ、うわ、ループ強、はははは、すげえ。意外とねマサチャンネルね猿ルと合う率高いんだけどね。大変で猿がいます猿がいます猿がいます猿の軍団がいます。<笑>あったねー。 猿猿ととったよ百四十号、旧百4 0号っていうのはあるらしくて、狩坂峠っていいうところらしいんですね。もちろんね、山の中だから全く、ね、舗装もされてないし、チャリンコも無理みたいな、もう歩きで険しい山をね、行くみたいな感じの道だそうなんですね。 さあ裏山ダムまで 4.5 キロとなっておりますさすが秩父ですね蕎麦屋さんが非常に多いですね狩坂トンネルというね看板出てますね狩坂トンネル有料道路と書いてあります有料なんでね財布を用意しておかないとダメですねこれねまたバイク大変なのよ 有料のね。え<笑>え、貝トンネル通行券売り場って書いてあったな。お、来ましたよ。上山ダム三キロ、滝沢ダム二十三キロ。これね、両方ともね、見ていきたいと思いますよ。お三峯神社の看板も出てますね。とりあえずね、上山ダム見ていきましょう。 シャッと行きましょうシャッと、なんせね、結構有名なダムなのにね、1回も見たことないですからね、あと2キロ、あ橋立鍾乳洞ね、なるほど、なるほど、ここか、そうです、そうです、橋立鍾乳洞のとこだ、ここね、秩父札所巡りのときにね、橋立堂っていう札、ね、所があるんですよ。 そこに来たときに、あここ、橋立鍾乳洞なんだって思ったんですよね、そこの先にあるんだね、浦山ダムってね、ダム、うがん広場って書いてあったな、ああ、見えたぞ、そうそうそう、こういう感じ、こういう感じ、通過は何回もあるのよ、通過は。え、猿に餌をやってください、猿いるんだ、まあ、いるだろうな。 意外とねマサチャンネルね、猿と会う率高いんだけどね、今日は会うかな、赤石トンでるこれ、さた、こちらでございますね、おお、さくらウォーターパークというね、おお、なるほど、こうなってんだ。 ほうほうほうほうほうほああ、こうなってんの。周辺でクマが目撃されました。ご注意ください。ご注意してくださいって言ってたんでさおお、こんな感じかい。 本当はねうがん広場とかねなんかあったところに行ってちょっともうちょっと探索してみたい気持ちもするんですがちょっとねもう時間もないのでですねどんどん進んでいきたいと思っております145に戻るんだよねこれね。そうねそうですそうですさあ次の目的地の滝沢ダムですねこちらまではまだ22キロあります これ、ね、140号なんですけれども、秩父縦貫道というふうにね、会議あるんですね、これね、仮坂トンネル、仮坂峠ですね、検索して、ウィキペディア等を見ると、ですねこの秩父縦貫道っていうのがです、ね、まあ、本当に昔からの道路ですごい険しいですね道らしいんですね、まあ、そこがですね、あっ、上山ダムどういうこと <笑>どういうこと裏和でも行ったよ、さっき、まあ、この140号の旧道ですね、それがですねこう山の中には山の中を走っている、まあ、峠道というか、ですね、まあ、本当に険しい道なんですよね、今でもね通れるみたいですけどね、なんかね、便所国道っていうね、なんかあるみたいですね、なんか国道に便所が立ってるみたいな。 <笑>電柱の中をくぐれないとねダメだみたいなねそういうところがあるらしいですよ。大変で猿がいます猿がいます猿がいます猿の軍団がいます。<笑><笑>あったね猿とあったよ猿とアウリツ高いぞ。さあこのままですね1 4 0号をじゃんじゃん進んでいきますけど大滝っていうね。 道のの駅なのかなか大滝っていうね、さっきから看板が出てるんですけど、昔はね、これ、大滝村だったんですよね。今は秩父市なのかな、きっとね、大滝ってね、書いてありますけどね、実はね、埼玉県はね、村は1個しかないんですよね、それがね、東秩父村っていう村なんですよね。びっくりでしょう、村1個しかないのよ、埼玉県。 お三峰口駅だ、これ秩父線のね、終点ですよね、これだ、大滝温泉、えー、温泉なんだね、本当に温泉がある道の駅なんだね、土浦キャンプ場、そうですね、三峰神社のところですね。 ここが二瀬ダムか。二瀬ダムっていうところですね。こちらですね。こちらを左に行くと、道峰神社の方で、二瀬ダムっていうのがあるんですよね。今日はですね、1 4 5号そのまま真っ直ぐ行くので、右折いたします。お、滝沢ダム。ええー。ちょっと面白そうだな。 まあ中まで入ってみなくてもいいかなと思ってるんだけど、見ろって、ちゃんと。あ温泉サウナなんかんだね。うおーおー、これか、すげえな。あこれ、ループ橋渡るのええー、すげえ楽しみだ。どうなってんだ、ループ橋。この先、ループ橋を速度落とせと書いてあります。 うわすげえうわすげえうわループ強うわ<笑>すげええー、こんな感じだ、うわ 本当にグープだよこれすげーうおーダムも超綺麗だようおすげえな。 ああ、巻かれてる、巻かれてる。融雪剤が巻かれてる。 ここが、ここから入ってくるの。よし、滝沢ダム。行ってみましょう。うわ、立派なダムやで。うわ。イーわ。お、バイカーの方いらっしゃいますね。こんにちは。 こっちにね、管理棟があって見学もできるんですが時間がないのですね。とりあえずですね、こんな感じと<笑>滝沢ダムこんな感じですありがとうございました滝沢ダム様それではね今小銭を用意しましたのですね。これですね、仮坂トンネルですね 行ってみたいと思いますまだでも結構あるんだよなあと22キロもあるわ